みなさん、こんにちは。アフタービデオミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。ただいま、ピッキングについていろいろベラベラとしゃべる動画のシリーズでございまして、この4本目の動画では、これから練習をする上で良いピッキングを身につけるにはどういったことに気をつければいいか。そんな話をさせていただこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。これから練習する上で良いピッキングを身につけるために は, 身につけるためにはどんなことに気をつけたらよいのか。 これはまあ簡単に言うといろんな人の真似をするということです。自分の好きなギタリストとのちょっと影響を受けたギタリストとか友達とかでもいいですし動画サイトとかでパラパラっと調べてライブとかで検索すれば有名な人だったら絶対出てくるじゃないですか。 そういった人のピッキングを同じところを何回も何回も見たりとかして、研究するわけです。それで、自分の前にも鏡を置いてその、ね、見比べたりとかして、この人はどんなピッキングをしているかなという感じで見比べてみるわけです。もしくはその雑誌のインタビューとかを調べてみて、どんなピックを使っているのかとかって調べてみてもいいと思いますし、自分の好きなギタリストとか、尊敬するギタリストとかと同じ環境、同じやり方をしてみるということです。 あの言ってみれば、本当にこのピッキングというのは千差万別といいますか、もう本当にもう人それぞれなんですよ。10人十色なんですあの。ピックの種類1つとっても、もしこのピックが正解だなんてものが、もし仮にあったとするならば、もう世界中のギタリストが同じピックを使っているはずじゃないですか。 けれども、やっぱりいろんなギタリストを見比べてみても、違うピックを絶対使っていますし、違う材質、違う厚さとかを使っていますし、動きとかを見比べてみても、ピッキングの仕方そのものが全然違ったりとかすることもざらにあるわけです。もちろん僕のこのピッキングの方法に関しても、まあ、似ている人というのはいるかもしれないんですけれども、全く同じ人というのはなかなか。 ないいなと思います。そのくらいピッキングというのは個性が出るものですし、これが正解というのはなかなか言えないんですよ。なので、この今、動画をご覧いただいている皆 様, の中でも皆様にとっても、自分なりのピッキング、自分に合うピッキングというのは必ずあるはずですし、そういったものをたくさん探していくわけなんです。 それで、いろんな人の真似をしたりとか、僕のこういう話とかを参考にしながらいろいろ練習を繰り返していって、その ど, ん ど, んどんどん自分のピッキングみたいなのが完成していくわけなんですよね。それで、その完成したピッキングというのは別に誰かと似ているわけでもないし、誰かと同じわけでもないですし、自分の中のいろいろエッセンスを紹介して、繰り返して繰り返して培ったものなわけでし、って、これが正解、これはダメだというのはなかなか言いにくいものなんですよ。一応動画の中でずっと僕は・ この力を入れるなど、リラックスをしろと、えー、常に言っていますけれども、もしかしたら人によってはもうガチガチに力を入れているほうが合うという人はもしかしたらいるかもしれませんが、単純にその僕はちょっと個人的にそういうのはおすすめできかねるという話であって、それが正解というならばそれはそれですごい一つの個性、一つのピッキングだと思います。そんな感じで、人それぞれいろんなやり方があるわけなので、いろんなものを経験してほしいということ。 それで、そのいろんな経験をして、いろんな人の真似をして、えー、そのいろんなピック の, この真似をして、あの人がこれ使っているのか、どれどれ買ってみようみたいな感じで<笑>やったりとかして、自分のピッキングを完成していくという感じでしょうか。それで、ちょっと違った見方からもう一つだけお話しさせていただきますと、いろんな種類のピックを試してみるのもすごく面白いと思います。 まあ、ピックアウトというのは1枚100円とかですし、まあ、安ければ1枚60円とか70円とか寄ったりとかするじゃないですか。なので、まあ、楽器屋さんに行って、まあ、いろんな材質のものだったりとか、いろんな形のものとか、いろんな厚さのものとか、いろいろ試してみるわけです。それで、こういろいろこうバーッと、ね、集めて、いろいろ片端から弾いてみて、その中でその、これはないわというものもあるかと思います。これ、微妙というのもあるかもしれないですし、でも、わこれめっちゃ使いやすいというのは・・・ あったりとかするじゃないですか。それで、あるとき練習していたときになんか、うわあなんかこのピッキングすごいしっくりくるなというものも出てくると思うんですよ。それで、そのピッキングあ、そのピックの種類の中で、またこの厚みを変えてみたりとか、ちょっと材質を変えてみたりとかして、自分の好みのピックを見つけていくというのもまた一つの練習かなと思います。そんな感じです。とりあえず、先ほども僕は言いましたけれども、僕自身は普通の、すっげえ普通の、もうすっげえ普通の。 セ ル, ローレスセルロースじゃないや、ポリアセター ル, ルの1ミリのピックを使っております。すっげえ普通のティアドロップを使っております。いろいろ繰り返した結果、いろいろ経験した結果、これが一番バランスが良いということで、僕はそこに落ち着いているような感じでございます。ちっちゃいピックとかあるじゃないですか、ジャズ3シリーズとか。まああいうのも別に嫌いじゃないんですけれどもあの、そこまで早弾きみたいなのをするわけではないですし、 もし僕がゴリゴリのメタラーでもう早弾きしかしねえぜみたいな人だったら、もしかしたらそういうのを使っているかもしれないです。けど、自分で言うのもなんですけれども、結構僕自身のスタイルってすげえ幅広いので、早く弾くときもあればすごいコードワークとかカッティングとかすることが多いわけなんですよ。そのときにちょっとちゃいピックアップはやりづらいところがあったりとかして、やっぱりこのバランスを考えるとこのティアドロップの形が一番かなという感じで、ここ10年くらいはもうずっと落ち着いているような。 感じです、まあ。もしかしたら、あと5年くらいしたらなんか好みが変わっているかもしれないですけれども、まあ、10年くらいこのままで来たからには、まあ、多分向こうねもう20年、30年と多分あんま変わらないんじゃないかなとは思うんですけれども、もしかしたら変わるかもしれません。そんな感じです。では、4本の動画に分けてベラベラとしゃべりましたけれども、なんか参考になりましたでしょうか。まあ、自分のピッキングを見つけるために、また日々練習をしていただければなと思います。はい、そんな感じ。 です。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>